はいどうも、春風です。えー、っとですね、引き続きやっていきます。えー、この間言ってたですね、前回言ってましたトレーダーですね、これが来ました。えー、なので早速、ちょっと様子を見に行ってみたいなと思います。 割と普通なおん？どうすればいいんだこれあこれか話しかけるあああ平たい成形した木で20個で ちちっちゃいピストルになりますねこれはあとは何かあるのかなんなんだこれ、うん、ただ人がいる一人トレーダーがいるだけかな ちょっとエナジーが残ってるので、一回戻って取ってきてるんですね。はい、ということで、取りに戻って持ってきました。これにピッと。はい、ピストリテに入りました。あ、これで終わりか。うん。あ、1個だけだ。なるほど。 まあこういう形で、えー、トレードしてくれるようです。はい。なんかあれですね、デザイン的にアメリカンな感じでかっこいいなっていう気はします。はい。えー、今<笑>見てもらったですね、あのトレーダーは。 えー、っとなんだっけピストルだったと思うんですよねで見てもらった以外にですねあのトレーダーに会えましてあのその時はですね釘が20個かなでライフルと交換できるというような感じでしたどうもあのちょっと調べてみたら4個ぐらいなんかトレードをしてもらえるアイテムがあるようです まああのー、出現するこう条件とかそういうのはちょっと、あのー、調べきれてはないんですけど、まあ、ラジオを設置すると、ちょくちょくこう出てくるのかなと思います。はい。では、えー、iPhone ですね。あのー、iOS の方も。 アップロードがやっときまして、えー、バージョンが 1.5 になりました。で、あそこは 何, 何だろう、軍事用地なのかな。そこのパスワードをどうやらですね、あの、これ、前までなかったんですけど、びっくりマークがなんか出てるんですよね。ちょっと押してみますね。はい、02555。これが、 多分あのー、今の自分のパスワードだと思うんですよ。はい、うわっちょっとこれでいってみますはい。まあ、あのー、どんな感じか分からないので、結構強いようなイメージなんですね。 まずはこれでいこうか02555ですねあこんな感じで出てきますねトレーダーあしかもものすごい近くにいるなまあちょっと今動画を撮影してますんで先にこっち行きますね あのアップデートで結構、結構でもないかなあの、変わってるところがやっぱりあります。なのであの、相変わらずアーリーテスト、アーリーアクセスのようなので、あの正式オープンはしてない状況なんですけど、まあ、だんだんこうアップロードして変わっていって、最終楽 し, い楽しいというか、ベストな状態に持っていくのかなとは思います。これですね ここに、えー、02555はいポンはい、これちょっと初めて行きますんでまあどうなるかわかんないですけど地下5階まであるのかなあほほ<笑>そしたらピコッていっちゃいましたね お何あるんだろうな結構なんかちゃんとした作り込みになってますね行ったきり出れないとかなったりするのかな 結構なんか怖いですね<笑><笑>いきなり出てくるのかなあゾンビいるここ開けたらお声聞こえるうわいっぱいいるうわわわわわわわわ量わわわわわわわわわわわわわわわわ なんかいいもの取れるんですかね、まあ、取れるというかもらえるんですかねなんか全然分かんないでやってますがああれですねあのー、地上のゾンビと違ってこのゾンビは何も持ってないですね 結構怖いですねああああこれもいる、ね、避けれないのかなおお結構<笑>グロいですねフフフフ ちょっと武器が今二つしか持ってきてないんですね。ちょっとこれ武器が持たないなと。お、また強そうなのが。 これ12の方がいいですね。これはライフル系のものがあった方が、ものすごい楽ですね。あ、ア イ, アイテムは何も持ってないですね。あ, あ、もうこれで半分。これはあれですね。あのー、ちょっと強めの武器をやっぱり、たくさん用意していかないと。 ダメかな結構なんか入れるところがいっぱいあります、ね。ここも入れますね。ここも入れますね、うんうんうん。で、ここが一番奥ですね。のようですね。この先いけないですね。ちょっとここを上げてみますか。 これ出てこれ、あ、出てこれるの<笑>明らかにドアより体大きかったと思うんですけど<笑>。まあ、その辺は、あれなんだうん何にもないあら。<笑>何もない、何もないあらが、なんだ。 何もないのかちょっと真っ暗じゃないあ電気がついた。おお。あ、これは本当にあれですね。探索してる感が出てるというか。まあ、部屋の中も荒れ放題荒れてますね。雰囲気すごい出てますね。ここから打てば わこれ息持たないなーわあ、なくなっちゃった<笑>これはそこで素手で、ね、殴り合っちゃう<笑> 厳しいですねこれは本当武器がすごいちゃんと整えてから数持ってこないとダメですねあ何にもないのかなここもあなさそうだなうんなんであっははは それだけ<笑>ここまでしてそれだけ<笑>ちょっとがっくりな<笑>感じですね<笑>ここまで苦労して缶詰ですかとえー、っとうんきましたねここの向かいも入れるのかなあ入れるんだなあこっちも入れるんだ 結構部屋ありますね今みたいにあの箱が、箱、アイテムもらえるですね。なんか、各部屋にあるのかもしれないですね。ちょっと見えない、あの見えないんですけど。で、こっちは、あここも行けると。まだ先が行けそうですね。ちょっとですね、あの、まあ、あの、 残念ながら武器が、えー、ないですし、まあ、食料はまあまあありますけど、まあ、そのうち装備もダメになっちゃいそうで、まああのー、死んじゃいそうなので、まあ、雰囲気がこれでだいぶ分かりましたので、次回はもうちょっとこう整えた状態で、えー、探索したいなと思います。じゃあ、まず、あのー、ここは戻ります。 閉まらないんですね、これ。入ってきたら、あれなんですね。あの、入り口のパスワードですね、実は、あの、アップデートなった日かなにも、あの、一度入ってるんですけど、その時とパスワード変わってます。なので、えー、ランダムで変わるのか、ちょっと分かんないんですけど、まあ、ラジオでこう来た時に、あの、びっくりマーク出てる時に、あれなんですけどね。 で今これ開いてるんですけど、あの、一回この撮影する前にですね、あの、前にこの状態にはしたんですけど、撮影する前にちょっと一回見に来たんですけど、あの、閉まってましたね。なんか、あの、一回一回こう、多分このエリアを出るとまた、この入り口が閉じちゃうんだと思うんですよね。まあ、そんな感じです。ちょっとあの、まあ、 遊べるエリアが増えたなぁとは思います。はい、戻ります、うん。トイレですか。はい。まあ、記念に、初地下の記念に、ここにちょっとマーキングしていきます。<笑>マーキングって<笑>。えーっと。 エナジーあるトレーダーがまだ い, いるなぁ、いるけど。ちょっと今日はスルーしとこうかな。えー、そうですね。じゃあ、あのー、その間に、えー、コメント欄の方にですね、いろいろと書き込みをしていただいてます。えっ、ー、と、どこからかな、なんか、 ちょっと最近いろいろとコメントしてくれる方が増えて嬉しい限りです。はい。えっ、ー、と、どこからかな。えっ、ー、と、AI の家に行ったことありますかということで、あのこの書き込みいただいた後すぐ実は行ってみたんです。あの動画は撮ってなかったんですけど、まあそっちの方にあれですね、バイクが置いてます。はい、ただ、あのバイクですね、あの ちょっとこの 1.5 のアップデートになってからどうかわかんないですけど、あの、アイテムを、まあそこに自分で集めたやつを、まあはめていってですね、あの、なんだ、えっ、ー、と、どうやらですね、今までのあの海外の方の動画を見てると、まあこうあって、えー、まあその辺でハンドルとタンクですか。これ まあ、出るようなんですけど、あのー、自分はちょっと見たことがないんですでまあそっちの AI の家に、あのー、ハンドルとタンクがもうすでにはめ込んである状態なんですなので他のアイテムを自分で集めたやつを持ってってこうはめ込んで、あのー、クリエイトできるのかなとできるボタンまでは押せるんですけどアイテムとしてどうやらバッグに入らないというか という動画が結構あってまあどっちかというとこれ数集まるともしかしてバイクが使えるようになるかなとかっていう、あのー、部分があって楽しみにしてたらもらえないみたいな悲しいみたいなのが<笑>どんどん上がってるのでただ 1.5 になってからちょっとその辺がどういうふうに変わってるのかわからないんですけど、えー、そうですねあのなので自分はちょっとこっちの方で、えー、地味に集めていこうかなと思います。 はい、で、AI はいいですよ。えー、っと、家の強化しないとダメですよと。はい、そうですね、あの、2個ぐらい、ちょっと別件でもですねあの、壁を強化するのはどうすればいいんですかっていうのもいただいたんですけど、えー、前回の、えー、あれですねあの、動画と同様にですね、ノコギリとこのトンカチのやつを押します。 でえー、直接上げたいところを押します指でそうするとあの床と同じ要領ですね、あのー、この部材があると、えー、上のグレードに上げれますよというような感じですはいこれで上げれます、はい、あそうだえー ちょっと前回の動画で補足なんですけどあのこの ATV だったり、えー、単車ですねバイクの方はですね床が、あのー、指定の、まあ、ATV であればレベル3の床この石の床ですねじゃないとあの設置できませんなので一生懸命あの一番最初の木のコンバネのような ど、えー、こに置きたいよという表、あのー、してもですね、置けませんので、そこだけはちょっと気をつけてみてください。えー、とですね、もう一個補足で、えー、あと、あれですね、あのー、物を移動させる。箱の中に物が入ってても、あのー、移動できます。同じく、えー、ここをします。で、ビルドの隣ですね、これをします。 で、実際に動かしたいアイテムをあの直接指でタッチします。で、この状態になります。で、十、え、字、ー、のボタンを押します。で、好きなところに移動させると。で、これ回転もします。で、まあ、ここでいいですよと。まあ、例えば、まあ、こちらにずらしたいなと。で、ずらしてここでいいよとなるとレチェックと。 これで場所が移動できます。まああのー、どんなアイテムもこの、あのー、やり方で移動できますので、物は箱の場合は入ったままでも全然構わないです。はい、あ、今ちょうどなんかあったな。あのー、1.5 になってからですね、あのー、どうもいろいろレシピも変えたりとか、あのーまあ、アップグレードで必要ないアイテムとかっていうのもどうも出てきてですね、これですか。この ぐにゃっとこう溶けちゃってるようなやつですね。これはもうもともと何かに使う予定だったけど、そのアイテムは今の 1.5 バージョンになってからはいりませんというので、えー、まあ何ていうのかな、これ、溶かしちゃったというか、そのような状態みたいです。まあ、あの公式の方でアップデートの部分でそれは記載されてました。これ確かここに置いてたのは、バイクのマフラーだったと思うんですよね。 あのレシピがあの昔は最初の頃はどうもマフラーもあったようなんですなんですけど、まあ、今の、えー、レシピの状況に変わったというような感じです、はい、で、えー、コメントの方はあとはですねんそうですねアップデート 1.5 になりましたねはいなりましたえー、っと、えー アンドロイドでもできるか。入ってきますね。はい。あらこれどこから入ってきてるの<笑>なかなか不法侵入してくれる。<笑>それ入ってくるな<笑>。入ってる<笑>あ。あのー、あれですね。あのー、例の赤いところですね。あれ、いない間に、ええー、まあ、 攻めてきてというかあの壁一枚ぐらいはいなくても持ってっちゃいますねなので、えー、今日は2日ちょっとあの開いてなかったと思うんですからあの2つ壁が今ので2つ壁がなかったですねこれいると本当わらわら来て結構な壁の壊され被害があるようですなのでまああのちょっとやり方が分かってくるとその時はやあのいないとかいいしてないっていう方が実は あのコストがかからないというかまあまあまあそういうのもテクニックとしてはあるのかなと、はい、で引き続きですねえ Android はできますはいそうですねえー、っとパスワードの件はあの先ほど、えー、見ていただいたような流れです、えー、壁もいいですね、えー そうです、ね、あこれちょっとまだ確認してないんですけど、えー、これちょっと、そうですね、えー、カードの件ですね。今のとこ、A、B しかあのー、使うところないのかなと。で、自分が持ってるですね、A、B、C、えだっけ、え R かな。これ以外に、どうも、F、E, e と F、ん ?D、 うんあごめんなさいちょっとどう忘れちゃいましたね<笑>えっとうん あ, あと何種類かどうもあるみたいですただ使うところが今のところないのかなっていうふうにはあの思ってますはいでそれがあの行く前に何かこう分かるようなんですけどすいませんこれちょっとまだ確認してなかったですねはい いろいろ分かんないことも教えていただいたりもしてあの自分でもまあ確認をしつつこうやっているような手探りの部分もかなり多いなと思いますんであので全然自分よりも進んでいる方もいっぱいいるかとは思いますのでもしよろしければ、あのー、アドバイスいただけますとあの動画の方で、えー、アップさせてもらいたいなとは思っています。 はい、えー、そうしますと今日はこのあたりで、えー、終わりたいと思いますはいご視聴ありがとうございました